今回のキラーは誰かなドクターか。第一村人じゃなくてよかった。仲間がチェイス頑張ってくれてるね。 心音が近いなこれは竹牧に変わった ああうっかりでッハ使っちゃった。 いたーやられちゃった最後によつかまるやつノーワンなってよかったけどゲートがどこかわからないよ2人ともありがとう 発動せずあーせっかく助けてくれたのにごめんラストチャンスゲートどこかわからないけど。 感覚で走るしかないおお、ゲート場所あってたクエンティン治療しよう あ, あで、できない。ゲート前で頭抱えてる二人。シュール。仲良しっぽくて私これ好きなのよね。隣同士でなんか可愛いよね。 他の仲間も無事脱出したね。僕たちも出よう。みんなありがとう。